あのあなんだよよよかったら脚本手伝って<笑>お前俺のこと嫌いなんだろ<笑>き嫌いんだけどどういう 君の方がセリフとかうまいし<笑>嫌いを訂正しろよてめえおどうい